だるーいえー、<笑>どどうしてここに本格的にゲームを勉強したい。 ブリーウェイトをするのに良さそうなところですブリーウェイトをするのに良さそうなところですえ<笑>一緒にストレッチをですか本格的に ゲームを勉強したいさっきのあれ夢だったのかな フリーウェイトをするのによさそうなところです。 でここにゾウさんをカフェで買うためにはだるいああ してここにはい次は一緒にロードワークをゾウさんをカフェで買うためにはえ<笑>一緒にストレッチを ですかあおうん、<笑><笑>ゾウさんをカフェで飼うためには。 次は一緒にローードワークをだるーいフリーウェイトをするのに良さそうなところですさっきのあれ夢だったのかな ストレッチをですかゆったりとした空間だねこんなところでスヤスヤしたいなさっきのあれ夢だったのかな ゆったりとした空間だねー。こんなところでスヤスヤしたいなー。ほ。<音声>